虹 色, 色っていうのはレイモンドさらにあの器で固めると こ, こうやって出てきますこれをひっくり返すとーこんなふうにうわーなんだよこれなんか未来都市みたいな<笑>でもなんでこうして変わった形になるの